こちらでは車載セルラー向けに高い信頼性を誇る ST マイクロエレクトロニクスの eSIM ソリューションをご紹介します車載向けセルラー通信はコネクティットカーにおける鍵となる技術です ST では車載機器に利用可能な広範な SIM および e-SIM と呼ばれる組み込み SIM によって、個別ニーズに適合する多様なコネクティビティポートフォリオを提供しています。ST の車載セルラー向け e-SIM ソリューション、ST4SIM 製品ファミリーは、コネクティビティ及びサブスクリプション管理プラットフォームを専門とする信頼性の高いパートナーで構成される包括的なエコシステム製品です。 eSIM のアクティベーションでは実績のあるパートナー企業によるプロビジョニングサービスも提供され世界各地で多様なセルラー網へ容易に接続可能となりますコネクティットカーエンターテインメント eCall ーーなどの緊急通報システムに向けた最適なソリューションです ST の ST4SIM eSIM ポートフォリオは暗号モジュールを含む基本ハードウェアおよび GSMA 準拠のソフトウェアで構成されています ST のソリューションでは大切な資産のセキュリティを補強しながら各地にある車両を常時接続状態にすることができますパートナーが提供するコネクティビティソリューションにより世界的なカバレッジと 相互運用性を実現します ST は社債向けに GSMAM2M および SIM アライアンスに適合したリモート SIM プロビジョニングを提供していますグローバルプラットフォーム JavaCardClassicGSMASIM アライアンスなど各種 SIM 向けに必要なソフトウェアと各種必要な認定をサポートしています パッケージは WLCSP、VFDFPN、TSSOP20 の3種類から選択することができます。以上、STMicroelectronics の eSIM ソリューションのご紹介でした。ありがとうございました。